推定ます。賞 Wee’sHappiness2019。 You're not getting it! Nope, it's a good one. 会場の皆様に感謝の気持ちを込めて、礼、はいはい。ありがとうございました。ありがとうございました。水天賞ウィズハピネスの皆さんありがとうございました。続いて。